みたいな取り出上がる人が多いから。けど、ん教えてもらってからブロン良くなった。うん。壁を背にして歩くのを知らなかったから。笑, 笑ってしまう。 もうちょっとじゃフレンドでコンペックあるので、はい、一戦だけお願いします。はい、私は一戦か二戦か、ちょっとオーバータイムとかまで行ったらちょっと一戦ですけど。あ、安値だから多分あれです。ああ、一回でしたっけオーバータイム？一、うん、回です確か。そ, もそもるほど、ま取った方がオーバータイムじゃなくて、うん。ラスト、ラスト、ラストラウンドみたいな。 取った方の終わりみたいな。エンドゲームだ。うん、エンドゲームっすね。十、う、三、ん、ラウンド、運命は。 なぜか今日さんのバンシーのやつめっちゃいいなと思った。対戦を確認。あれ多分発売されるんで、もし出たら。ぜひ私には一銭も入ってこないですけど。めっち ゃ, <笑><笑>っちゃ可愛かった。どこだ、エイプ。え、ちなみにクソデカいです。<笑>見た感じでかそう<笑>。 これか <笑>なんかウルトラ説明に音を大きく軽減させるって書いてあるけど完全とは書いてないですね、まあ、ほぼ聞こえないんですけどめっちゃ壁の近くで塗っすると微妙に聞こえるっていう何かあの水槽の中で歌う歌っているのを水槽の外から聞いてるくらいのそしたらめっちゃむずくないですかうん なんか何かそう周りが見えなくなるのが怖くて試合中は や, ないやれないっすい<笑>そ私横にしたかったのに縦に出ましたわ昨日昨 日, <笑>昨日買った始<笑>まらない誰かが悪人がいるのか 外国の人かな。東京通だし。なんで止めら止めれる な, などどしてますみたいなの出してくれないと固まったのか分かんなくて不安になる。ああ、ロールも昔そうだったんですけど、ちょちょっとしてから、まあでももう5年前か。 左かあ、あ、ロルロルまだメインですね。今はバロランドですけど。こうくるくる回るやつが追加されると思います、ね。そのうち。まだ始まらないんですけど。うん。いばいけるかディスマッチもなんか一分ぐらいやってるときは。戻されるやつ。初めてだな、ここまで長いのは。 うーん落ちてるんじゃないですかですえー、アンディートまあ夜だからネットをしたい人いるんじゃない か, <笑>か、えー、あ相手だったね一番いいな相手の財布ファいいかグッドラックハブファンなのでよろしくお願いしますですねおお なんだっけ、うん、X とエスケープ気間違えちゃって。どううのゲーム性、ね、あの。うん。まあスマホでしかしたことないですけど。ああ、ワイリフねー。モバイルです。はいはい。ええ、ワイリフだったかな。ああ、全然違うやつだ。なるほど。あれもモバモバです。編集。 前レンズってストウェイター、これ、ジュちながらジャンプピークしてる人いた、ちなーる人いいいっちょとまだああ。 おい。なんか撮ったのカメがいるから大丈夫かなと思って。<笑>一人になっちゃった。ちなみに中をっすよ。はい。いや、いないっすね。ないもんだなんて。ちょっとちょっと。なんこ右行ってるよ。ライダ 全然シーなことし。じゃ、もしサイファーの罠があったの。あ、終わりますよ。じゃ開幕、ま。うん。ここのとこ。打てば割れるんで。あ。なんか置いてなかった。 あ、い, いの。カメラあったのか。っあっはい。あの子たち入っちゃったけど大丈夫 か, いいか。あ、そういうことあ、拾いますわ。さ<笑>てちゃった。いるいる。<笑>ごめん。左見てなかった。 買ってえシールド、うん、シールド買ってないっすよあれああ、俺か。ありがとうギョーさん。お間違えたいと。あ, あ、あれ エスケープキーで外してほしいこれえ誰もいないえっえっえっえになったかはえなかっえ政 治, が A A 政治あこうしっえっえっえっえっえっえっえっ あ、そうじゃあ足、いいのかな煙してもいいあ、でもスパイクはあっちだね。あー、もう設置してる。ごめんごめん。あ、はい、じゃあ出てる。いやー<笑>設置できなかったよ。設置3はいよ。うん<笑> あじゃあ、じゃがまれた左に政治がいるか。えそう、まだいた残るんだこれでえー、それで残るの政治者なかった、ジェットだった。あ、政治でいるね、そうそう。んあれジェットだったのか。 バレてなかったいなかったまたまああちょっと。 え、だけ壊し。いや、壊しに行くの、それ詰めてる可能性あるで、気をつけてください。詰めてる可能性。全然当たってる感じがしない。ウィンドウサイファースね。シー、C C、ウィンドウかな。スパイパー。なんか、B、B 切る以上。 みたいたこれおこれ味方のわかんない<笑>本当だなんかウィンドウオールどうやって回収すっぽけでょっと待ってちょっと待って <笑>あれ人かねナイススパイクまたうんこうなるんだナイスライオンこの際は全然ラグそうじゃない つうに d b とかビースイスイスイ B <笑>とかイスイスイスイスイスイススイス B。DB とかスイスイスイスイこイ いたー<笑> !C はちょっと待って。あ、C? ってこと国際ササファイブ 裏, 裏すをしますなんかここに誰かいる。はいはいはい。 え、あなん2人きってるか二人来てる。どうしようかな。うんん<笑><笑>はい、後あああああああああああああああんああああああああああああああああああちゃったしたいあああああ ええ。節約でいくかな。五百円くらい。中にお入れ。 あだしちゃった、うん、いいだ壊せない<笑>頭当たってんだけどなあの子 ちょいなんだけど<笑>適当に打たれた130 <笑>えっとそうばいスゲットょうどとはあるけど全然あ全然全然これどうやっていやりたいです全然俺が 設置する時に使えば。いやだって、ここ打ち勝てないとあれっす、ね、シルバー上がれないっすね。うんど れ, だれこうゴールドあイけど、強制プラチナモールか。えっん こ, ここに。いや打ち勝とう。事につけよう。ゴール。俺、ここじゃないの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 そういう感じこれ、シーいいんじゃない。ああ、そう。<笑>ジェットもみたでしょあんない。ジェットみたい。やあ、ジェットそれだ、えー。ごめんなさい。逃げれんかった。<笑>あれちょっと待ってー。 えー、ちょっとバーストできないんだけど<笑>はいはいはいはいすいませんでしたっ<笑>やっぱウッド使うときがよくわかんないな 暇な時ジャンプしてたらジャンプする癖がつっちゃう。っいやジャンプ実態には意味があるんですけど、あれ初速が出てないんで意味ないし。うんー。<笑>スピードが出てる上です。トリップしない意味がないんで。 もうもう一個欲しい、うん、もう一個え隠しちゃったおこかかっ、うん。あれなんかここいない気にしてこうどこしたと思ったんだけどああっ しっなんかのうちだ。<笑>確かに攻めてくるね、このえー、えー、ウルとどうしよう。ジャンプで使いますあ え, えっ、こっちしまう 最悪おう誰かいっったるる、うん、あジャンプしちゃミッドにジェットがいる感じだ。 なんかあるナイフ持っておいだー当てた。はい、どうカッター当たってた ?89 ダメージ。<笑> 人だったこんたい。やあって入っちゃダメなの か, かうまくするけどああもうへったりた はい。あ、なんかめっちゃ。なんも見えないんだけど<笑>。こうしたらどうだろう<笑>。あ、なんも見えなくちゃった。ごめんなさい<笑>。<笑>あ、なるほどね。れる あ, あ、ごめんなさい。あ<笑>、会場用にもう一個置いとこうかあ、めっちゃ打たれそう。 うん、なんか落としてた気がするけど。そこへ行けとらに高すぎます、ね、<笑>高すぎますよ。<笑><笑>これ出ちゃダメ<笑>。あともう味方死んでるんで。はい。あそっか。あ間違えたうん。ちょっと待って。えぇ、ー、ソリン とりあえずウルトだったかな。 いないしいたー<笑>シーディーノピザサイパーピットにいる。 ああとのとこか。どういたくっらん、お, おほほっ、ナイスドライ。もうなビーが取れるから、ビが一番いいと思います。はい。とりあえず置ける<咳> ギリ一人0れ円落ちてあと B 取って設置して引けば勝ちやんじゃないですか。ん？何を取るってこれ何バグってる<笑>じゃあ B かな で, でいい が全然全然当てるんだけど、オッティー？え<笑>え。このなんかるうん。僕<笑>は<笑>画面カッ壁見てました。<笑> ったうん、当たったと思ったのに。ええー、ナイストいー。どうしようかなー。ええあ、A ここに置いてたこ、うん、置いてるかぎりえなんかえ a ゼロはいはいはい、B、見たほういこと。 おい回収しようとっってま、ね、あでもこれならもう一回できるか。 何分 ?28 分と。じゃあ行きまーすありがとうございました。あ、お願いしました。フレンドにンあ、はいはい。グッドラックです。またやりましょう。あ、ぜひぜひ。そ れ, それまでにはマッチと活躍できるように頑張ります。いい。<笑>私がなんか慣れてないのや使ってるから。うん も最初自信持っと大 い, い, い。そうね。なんか、自信なさそうだったから。FPS な,、ね、なんてバンバン死ぬゲームだと思ってるけど、<笑><笑>ロールに比べて、ロールに比べて。ありがとうございました。はい。ま、たやりましょうぜひぜひ、お疲れ様です。お疲れ様です。 私のいるとだと割となんかハイレートほど奇抜ねやつ多くて、あのー、そこまでめっちゃハイレートじゃない人、だプラチナ以下だと、ほんとまともな人が多いっていう。あ あ, あ。うんね私の友達、ローブもやって、バロラントもあ、サドウもとくってたけど、タバコは吸ってた。いや、でもローブ、タバコ吸っても 知らん意今の試合は何も考えてやってました。はい 何も考えずやってたから、本当に何も感じなかったですね。楽しい、楽しくないとかで。<笑>だからゲームの話を全くしてなかったっていう。そう。私の名前だけ海業入ってるのなんだえ私の名前だけ海業が入るんですよ。タグの前 2段になってる多分ロールの影響だとおカーソルを合わしてみてください名前なってないっすよあなってないんだ自分だけなんだじゃんちなみに多分ロールの影響っていう話してるなら私ももともと JP1 でしたけどなかったんですねそう 大会にスクリーンショット出すとき、なんか私だけ開業されてるん で, 私がいるのは高いで。すね、はい なんか？なんかオンラインゲーム出せないってことで。ちょっとアドバイスしたら、とりあえずシルバーにはなれたって感じです。彼はうん？もうなんかあんまり g l ファブファン知らないからオンラインゲームやんない人なんだと。元々やってなかったみたいですよ。うんでしょう。なんか今のノートパソコンかなんかでやってるんじゃないかな？うん。 どこに置こうかなどこに置いてくれてたかな点々置いて。ここへんここらへんか。えると、誰も裏あ、ミッドにシフトしてる。これ B 行けるかも。あれ、チャービー行くの えがいららしか5 b ケーですここにここにあんまりジェット当たんないかなスカイフラッシュ使った <笑>なんかパパパパって出てるやつ持ってます使えんかえ上にいるかって音で分かるのか ほし星様。が、うん、<笑>おおしい<笑>なんかあの夜見える時と見えない時あるけねあれ近づくと見えるうん節約しよっかな あこれできてるかうん多分ここらへんんと出しちゃったバイバイパ ー, ビー 壁出したこうんうん、してなんか上にいるなんかりんの上にい る, のいるんだよねあれ もうちょっと左行けばっいいなって。 ちょっと。 時にし、うん、時間がなかった。 私ピンクちょっと大きく引くどうせ。 ね、あ武器の中ちゃったああ中<笑>あ別の人が<笑>ナイスワイパピーパイパッというの てミットいいすご い, い, んじゃないですか。これかみんなで。ちょびたけど。は, い、あ い, い, ますよはーい、ちょっと待って ね, ーいやこれますね。ちょっと右に行ったけど、お前。 これあちょっと待ってあ、ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってうん勝ってる方向か一人だけ違いましたねすいません<笑>なんかこっちから来るかなとはいではな<笑>、うん、私もたまと。 3つあーつ上がそのまま進行はいはい。とは<笑>裏のやつ一人ついっ正面行ってる。ちょっと高くなんかミットに音が なんだっけ。えー、きて言いましたなんて言ったんだっけ<笑>あミッドに一人いる足音がしたねっすなんセーブなもんミッドでいる足音がしましたねレイズを見てたんですけど う, ん、ちっとっちうーん、これどこでとってあげたいんだけ ど, ど, ど、間いとあっち側かね。あいだ、<笑>こ見えるんだ。 い, し い, いやー手前すぎる簡単ス行かなければよかった時間稼ぎうんうんあっこれか結構してればよかったですかねこいここいこいここ オッケーに置いてると折れちゃうかお強いねなんか<笑>オフィーいっぱいいるんだけどえっ何だと 左に誰かいる な, なんか来てるな頭入れたけど するとあるとき。 こ。あれ。あ。<笑>発動してたんだ。俺、当たどんないんだ。ちょっと頭当たってるけど。当たってます。当たってて、しななかっただけです。足だからか。 Oh, nice try. のどこで使ってるいいかあい<笑>なんかどこだろうここ こ, ここら辺のあこれもこっちに行ったのか。 ん すご い, やなんか い, いなめっちゃ走ってるけど、みっと走ってる。いや、シーティーズです。はいたー、どうも見えない。ナイストラこれちなみにモコモコにして道作っていって、絶対勝てますよ。<笑>どこ 木の道作ってその中い走っていけば立てますよ。うーん。い こ, こどういうことまず こ, ここ、ここ絶対まずスターン、まずこのウエスターンで他全部木を道にして、回収するでも一瞬木になるんで回収しながらどんどん進んでいくだけです。回収<笑> 回収するる目にななじゃないですかか回回収収っってエえ F ってこと、まあ、そういうことあいいでだ本当の上上にる左な回収でもいった後ろ大丈夫か 当そんなバローラントやってなくないですか<笑><笑> そ ん, んなにバロ ラ, ラントやってみんじゃないですかいややってないとかもありますけど、単純によしなんだろういいこ、無駄なこと考えちゃう。ここによって、ートでのセオリーっていうのが通じないからどう考えればいいのか迷う、すごい。そうです。 あちめっちゃあいいですかいっちゃって。うるとしてもいいけど。バ イ, <笑>イク譲り合ってんだが。えー、どうしようかじゃあ。え、ごめんなさい。そっか、これダメなんだ。もうちょっと中入っとくろ。 いも男にレインナか食べ知らないで欲しかったレイのイエローボックス、うんまあ、分かんないまだいっかわかんないもんアイスラ白いブルート打ちたかった<笑> 動きが通じないからそう考えれないんですよ。新しい発見が<笑>こうきたらこうなるっていうのがほぼほぼ決まってるんですけど<笑>うんそれが決まってないんですよ絶対。全然わかんないんですよ。どうしよっかな。ミッドってどこに行くだけもいっんうん、こ, ことか。ここと。 引っ張ってあ A2 ヘッド上のところにあえっ、ー、とねマイナス611。 全然煙を物と出せば上から来た。<笑> いいの？どこ行っちゃった？すいません。見えなくしちゃった。 なんか見えなくしちゃったいいですねあ上にいるあ一応ヘッド当たったけどか、はい ランとして、もうなんか二人ぐらいかとと、設置バイパーじゃねえのか。 勝てだいたい余裕ですよ。<笑>そうね。<笑>で、ちょピンん。で、はぁ、あと五分か。<笑>よし、いらしましょう。<笑>え